あこれは一体尾形念次からは結局何も得られなかったからね君のードをちょっと調べながらいろいろと考えていたんだ<笑>すぐにほどけさもなきゃ今さら嫌がることはないだろう交渉の実験室では2人きりでずっと僕がこうして君をいじくっていたのにな何 たとえそれが事実だったとしても今はもう状況が違う本気で怒る前にほどけおかしいなあ数値は言葉と反対の反応だ大好きな僕にこういうことされて本当はちょっと嬉しいんだろう変態だな肘山君は<笑>いい加減にしろじゃあもっと君の心を調べてみようかな これは驚いたなそんなに僕をバカを言えなるほど君は自分を偽って対面を保っているんだな隠しても体の数値は正直だぞ<笑>嘘だどれ詳しく調べてみようやめろ<笑>ーやめるんだこれはやめてくれ